微妙なバランスだそうです。どうも、政治いろいろの学部です。イギリス海軍の最新鋭空母、ついに横須賀に入港というニュースがハンギョレ新聞に掲載されていましたのでご紹介します。ハンギョレ新聞の記事を引用します。イギリス海軍の最新鋭航空母艦、 クイーン・エリザベスが4日、横須賀港に入港した。先月末に予定されていた、釜山への入港を取り消した直後に行われたことから、関心が集まっている。NHK は5日、イギリス空母クイーン・エリザベスが、アメリカ第7艦隊の母港、横須賀港に入港した。今後、自衛隊と合同演習を実施する予定だと報じた。当初、 クイーンエリザベスは先月末に釜山に入港する予定だったが、この計画は厳しくなった新型コロナ感染拡大状況のため実現しなかった。このため、韓英海軍は先月31日、日本海南部海上で人道主義支援と災害救助中心の訓練など縮小した交流活動だけを実施した。韓国と同じく、 この中に見舞われている日本は、韓国国防部の決定からわずか4日後、イギリス空母の入港を受け入れたのだ。スティーブ・モアハウス空母打撃軍司令官は、横須賀到着直後、ツイッターに、この地域で最も密接な安全保障上のパートナーである日本と演習及び交流を行うため、イギリス空母打撃軍が日本に到着した。英日関係は、 この地域の安全と安定に対するイギリスの関与において非常に重要だという書き込みを残した。彼はツイッターに掲載した1分36秒の動画で、日本をはじめ、心出を共にする国々と共に、イギリスは民主主義の価値を維持し、共通の脅威に対応するという覚悟を明らかにした。ジュリア・ロングボトム、中日イギリス大使も、 空母が港に接岸した直後に、空母クイーン・エリザベスが日本に到着した。横須賀に接岸する船を迎えることができて非常に光栄だというメッセージをツイッターに残した。インド太平洋地域の主要国であり、アメリカの核心同盟国である韓国と日本はクイーン・エリザベスの入港に示した異なる態度は、欧州主要国に参加範囲が拡大している。 インド太平洋構想に対する両国の戦略的判断の相違を反映していると言える。イギリスなど欧州主要国と力を合わせ、事実上中国建成が目的のインド太平洋構想を深めようとする日本と異なり、韓国はアメリカと中国の間で微妙なバランスの維持に努めている。日本に到着したクイーン・エルタベスは同時期に入港したアメリカ、 オランダの艦船と共に7日までパシフィッククラウン213という名の多国籍共同訓練を行う。日本の海上幕僚幹部は2日、この訓練の実施を知らせる報道資料で、海上自衛隊は自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた連帯を強化すべく、次の通りイギリス海軍、アメリカ海軍、オランダ海軍、および カナダ海軍と共同訓練を実施すると明らかにした。訓練が行われる地域は中国と日本の間の領土紛争が続いている東シナ海から関東南方につながる広い海域だ。今回の訓練ではクイーンエリザベスの関西機として垂直離着陸能力を保有している F35B も参加する。とのことです。クイーンエリザベスは 当初、韓国の釜山港に寄港する予定だったそうなのですが、この記事によれば、厳しくなった新型コロナ感染拡大状況のため、帰港を見送ったとのことですね。4日ほど前の中日新聞によれば、韓国国防部のコメントとして、空母打撃軍内で新型コロナウイルスに感染した隊員が出たため、釜山への寄港を見送ったと出ています。 日テレニュース24などもこれと同様の報道をしています。ハンギョレ新聞の書き方だと微妙なニュアンスを受けますが、中日新聞、日テレニュース24の報道の仕方を見ると、韓国側が釜山気候を断ったとも受け取れることができます。真相はどちらなのでしょうか ?8 月26日付のザクザクには、この件に関して軍事ジャーナリスト、 牛尾正都氏のコメントを掲載しています。評論家で軍事ジャーナリストの牛尾正都氏は、共同訓練について、これまで世界の覇権を握ってきたアメリカも、アフガン撤退では失策、凋落が指摘されている。日本やイギリスと連携することで、その強固な関係を中国に見せつけた。自由主義陣営として、中国共産党政権に覇権を握られてはならないと。 断固対峙すするる姿勢を鮮明にしたと指摘するその上で韓 国, について続けた韓国は中国が最大の貿易相手国であり、これまでも親分子分のような関係を続けてきた。文在寅政権は中国側に睨まれるのを恐れて、新型コロナを口実にして、あえて波風を立てないように振る舞ったのではないか。今後も自由主義陣営と中国の間で、 チューブラリンで居続けるだろう。とのことで、ハンギョレ新聞の記事にもあるように、イギリス側は日米と歩調を合わせ、民主主義の価値を維持するために、インド太平洋構想に参加する決意を固めていることは明らかです。クイーンエリザベスがもし韓国に寄港すれば、それはすなわち、韓国もインド太平洋構想に参加するという意思表示とも受け取られることもできますので、 牛尾正都氏の推察はかなりの信憑性を持っているものと思われます。さらにこのタイミングでもう一つ興味深いニュースも報道されています。こちらは連合ニュースの記事を一部引用します。韓国外交部がチョン・ウィヨン同部長官と中国の王毅国務委員兼外相による会談を来週ソウルで開催する方向で中国側と調整している模様だ。 外交関係者が6日明らかにした。現在最終調整中で近日中に発表される見通しという。当局者は、これまで韓中は交換級の意思疎通が必要であるという点で一致しており、交流を続けるための様々な方式について緊密に協議してきたとし、具体的な計画が出れば発表する予定と話した。韓中外相会談は4月にチョン氏が 中国福建省を訪問した際に開かれて以来、王氏が来館するのは昨年11月以来となる。来年の国交正常化30周年を控え、新型コロナウイルス下でも両国の交換級交流は続いている。会談では関係強化策だけでなく、朝鮮半島平和プロセスや地域及び国際情勢に対する意見交換が行われる見通しだ。5月の 韓米首脳会談の共同声明で台湾問題に言及するなど、韓米の距離が近づいた状況の中、中国が米中関係における韓国の中立を要請する可能性もある。とのことで、このタイミングで中国と韓国の外相会談が行われるというわけですね。基地でも触れられていますが、韓国は5月に開催された米韓首脳会談の際、 中国が最も嫌がるであろう台湾問題について言及するという具を犯しています。さらにこのタイミングでクイーンエリザベスがプサンに入港するとなると中国としては感化できないでしょう。おそらく大きい外相はそういった韓国のコウモリ的な動きを察知し、またか、とうんざりつつも国を刺しに行くことにしたのではないでしょうか。日米英をはじめとする西側諸国にしてみれば、 韓国が味方につこうが敵になろうがもはやどうでもいいというレベルであり反対に世界中を敵に回しつつあると言っていい中国からすれば永遠の属国であるはずの韓国が裏切るのは許さないといったところではないでしょうかクイーンエリタベスの釜山気候取りやめは図らずも二つのことをあらわにしたと言っていいかもしれません一つはいくら 米韓首脳会談で最ももらしいことを言っても韓国は所詮韓国。永遠にコウモリ国家であり、信頼など到底できないという当たり前の事実と、もう一つは、韓国ごときでも投げぎ止めなければいけないほど、実は中国は追い詰められつつあるのではないかという推測です。しかし、このような状況の中でも、まだハンギョレ新聞は、韓国はアメリカと中国の間で、 微妙なバランスの維持に努めているなどと言ってしまっているんです。マスメディアは時に民衆を誤った方向に全力で向かわせてしまう狂気にもなりかねませんし、それは日本でも例外ではありません。このようなマスメディアにも私たちは厳しい批判の目を向けることを忘れてはならないでしょう。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、